はいおはようございますラスカルでございます本日の動画のオープニングは車からお送りしておりましてただいまですね千葉県の千葉から市原本店さんに向かっております というのもね、まあ僕もこの千葉からさん以前からお世話になっているんですが、ちょっとね、先日大将の方に不幸がございまして、しばらくね、休業をしていたんですけれども、もう今はね、無事営業を開始しておりまして、またあのね、千葉から本店さんのちょっと美味しいラーメンが食べたいなと思いまして、え本日はね、そちらの方の撮影に向かっております。いやーね、ちょっと千葉からさんとは、まあ本当にね、昔から、 いろいろとお世話になっておりまして、今日もね、ちょっと、まあ、食べながらね、いろんな思いが込み上げそうでね、マジでちょっと泣きそうなんだけど、まあでもね、えー、まずは、美味しいラーメンをいただけるということで、そちらのね、ラーメンを全力で美味しく味わっていこうと思います。で、今日ももちろんね、昼営業のラストにお伺いする約束となっておりますが、今現状ね、 まあ、ちょっと再開してからはどんな感じのお客さんの入りなのかっていうのもちょっと分かってはいないので、ちょっとね、お店の方に着いてから、お客さんの入りの状況を確認次第、お店の方にね、入っていこうと思っております。そろそろね、お店も見えてくる頃ですが、え現在ね、2時前なんで、どんな感じでしょうか。よいしょ。うわ、すげえ。 2時前でも全然並んでる。ちょっとお店前はね、車いっぱいなので、一周回って駐車場の方に向かいましょう。よし、到着と。ちょっとね、まだお店の方がいっぱいそうなんで、もうちょっとね、時間見て<笑>お店行いましょう。ということで、こちらが本日お邪魔いたします。千葉からさんでございます。 千葉からさんの定休日は月曜日から火曜日営業時間は上記の通りとなっておりまして臨時休業される場合もございますのでご来店の前に一度公式 Twitter を拝見することをお勧めいたしますまた外持ち席には注文の方法も分かりやすく記載してありますので初めての方や分からない方はご一読してお待ちくださいということで。 もうね、店内に入っておりまして注文済ましてあります本日は1杯目にラーメンとで2杯目につけ麺をいただいていくこうとを思っておりますもうね営業時間のラストまで も, もう店内待ちをねしてるぐらい人気店なので久々 の, の千葉からさんの一杯楽しみでございますさあ、ニンニクねぎでお願いしますはいあ り, すすありがとうございますす、はいませんありがとうございますということで1杯目のラーメンに到着いたしましたえー今回は、ね もちろんライスも注文させていただいておりますそれではいただきますもう豚とか野菜しっかり乗っかってるんで<笑>別に麺も届かないんでまずね上の具材からいかしていただきます、うん、見えるここれこの厚みです ななのに、全然硬くう柔らかいでもねお肉らしいしっかりとしたムチっと食感もあるのでうまくて柔らかいんだけど肉食ってんなあはねもう損なわれてないですうんちょっとねチャーシューの隙間からスープ出てきたんでこれスープを振っちゃいましょう しっかりある乳化タイプなんですけど醤油のね香りが一切負けてなくてこのねバランスがとんでもなくうまいですそして一回チャーシューご飯に寄せさせていただいて。 もちもち系で弾力があってあとねしっかりスープも吸うしコシもあっていやもうホントねこのラーメンにぴっの麺なんですよねうんうんうまい 食レポとかいいかな？黙々と味わいたいんだ。 これにねライスですようんうますぎる、うん、でちょっとこれ。 ぐるっと混ぜましてこれね豆腐からしよ これはダメだ、ダメで止まりません。うん。こ、う、ち、んうん、具材ラスト味玉でございます。 ありがとうございますありがとうございますありがとうございますわりに行くださいありがとうございますいただきますということで、えー、2杯目のつけ麺到着いたしましたので早速食べていこうと思いますいただきます2杯目ももりもりなので上の具材たちから食べていこうと思います<笑> またねラーメンと違っても千葉からさんのつけ麺の締めた麺これがねまた一味違って美味しいんですようんんふふこれ締める温度もキンキンまでは締めないのでしっかりとね麺の風味もあってこの麺自体の美味しさがねすごく生きてるそんなねつけ麺の麺でございますこれ見えます皆さん う<笑>まあ、そうでしょう。<笑>いや、お願いします。う<笑>、うん。ベースのスープのね、濃度がすごいので、とね、このつけ麺はゆい、ゆ<笑>い、うん。 この水じゃね増えないですよきっとこれ温玉もね割ってうーわー ま, うーまたねこれつけ汁のスープの方にはラー油がね入ってるのでちょっとピリッとした辛みにこの温玉のねまろやか感これがねものすごい合いますね。 なんだなんだラーメンとつけ麺のチャーシューにこの肉飯分のチャーシューで間違いなくねチャーシュー1本分は食べてるわ今日。 いですね、うんうんうんうんうん、うんうん、ということで2杯とも悔しくさせていただきました、うん、ごちそうさまでした、うん、ということでね本日は千葉からの 一班にございます本店さんでラーメンとつくめんを食べてまいりましたいやもう本当にねどちらもこの思い出のままの美味しい千葉からさんでございました本当に千葉からさん人気店なので待ちのね時間も結構長かったりはするんですけれども、まあ、回転もね早めではありますし本当にね美味しいお店ですのでぜひね皆さんもこの千葉からさんで美味しい一杯食べてみてくださいいやね本当におかげさまで今日は最高の撮影になりましたありがとうございました